皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月19日、アストルティアハッピーくじの結果が出ましたので、8億ゴールドをもらいに行きましょう。でも、結果は安定の3等と3か賞のみでした。なかなか当たりませんね。今回の3か賞は、ハッピーくじ印象でした。これがなかなかいいものでした。ユナナ様のスタンプが使えるようになるのは、本当にポイント高いですね。 今回の天国は、ファラオ最高幹部会でした。この強さは何とかならないでしょうか。もうちょっと手加減してほしいです。3回目でクリアできたのは幸運だったかもしれません。そして、肝心のベルト効果の中身ですが、微妙ですね。かなり微妙です。これは灰にするしかないです。次の天国開催に期待することにしましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。